クリスマスの朝からサンタプレゼントのゲームに興じる子供のように、納車の翌日から海へ来た二人、道路の右半分の土を掘って、左半分に乗せたような路面だが、これ歩いた方が早いんじゃねえかそれは関東全域と、その他大半の都市の通勤時間帯で、車に乗ってる人全てに刺さる。おいおい、ひどい水だな。なんか一気にレンタカー説出てきたぞ。 こういう道を走行した後、エンジンルームや足回りがどれだけ汚れるのか、考えたことあるんですかね。洗濯槽裏のカビ、常温で一晩寝かせたカレーで繁殖した雑菌、便座並みに汚いと言われるスマホ、見えないものは意識されない。夕日のおかげでなんか美しい景色になってて草さ。さあ、カビまみれのエアコンフィルターを通った空気を据え、おい今何にしてた。工場直送の化学物質まみれの車内空間で乾杯。訴えられろ。ちなみに電気自動車の方が、大半のガソリン車より乾水路には強いらしいですね。 強固に密閉されてるから感電の危険もないらしい寒冷地仕様の異常に重たい 12V バッテリーの方がまだ危ないんじゃねえかマジで寒冷地仕様のバッテリー重すぎるさっとでバイク用に交換してジャンプスターターでエンジンかけた方がいいレベルそういうの真似して普段使いプラスアルファなのに高い軽量小型品に変えてバッテリー上がるアホここでお知らせです動けなくなりました 大丈夫、5人もいれば、賠償は1人100数十万円で済む。アルファードを曲4にしたり、タイヤをアジアンに変えてスタッフドレスをやめればなんとかなる。そっちの方でも事故る未来が見えるんだが、トレーラーのタイヤから煙、なぜかフルブレイ、まあそうでしょうな。信号無視 20-0 の判決を出さなかった裁判官の家に、もし泥棒に入れたら、それは泥棒対策をしてなかった裁判官が悪い。避けようと思えば避けれたっていうことと、信号無視をしたことを混ぜないでもらえませんかね。 お前はカビキラーとサンポール一緒に使うのかカビキラーを大量噴霧した風呂の中で眼球がしぼしぼになりながら考えたとしても信号無視1 0 0以外の判例があるのは納得しようがない嬉しほうワンちゃんワンちゃんで生き残るカビやコケ尿を散々踏んできた野良猫の肉球をありがたく触る猫好きの精神を見習うんだぞ犬の鼻の下の雑菌も死亡例があるらしいですね嫌だそれでも動物好きだもん 犬がしり振りながらアタックする激ウザ攻撃みたいになってて草。あれはワンチャン切れていブルブリッ仕留レバーブルブルおおうこの内装 R34 じゃね完全に致って人に翼をといえば 長距離日帰りドライブの帰りに高速乗るあたりで無償にレッドブル飲みたくならないか翼とかいらねえ運転中に欲しいのは糖分の糖分とカフェにインしないでいいカフェインだ深夜料金でドライブしてるとマクドナルドやスタバのモバイルオーダーが深夜帯に使えないのが不便でならないちょっと待って右の合間がズキュンドキュンって端に吹っ飛ばされた大抵の国の法律では動物は物として扱われてしまうらしい納得ができないもしバイクで事故らされて股間打って男性気節女になったら いくら請求できるんだろうか、月に1回は風俗に行く費用なのか、単純な治療費プラスアルファなのか、お前に男としての魅力はないとか、向こうの保険屋が法廷で言うのか。 おいおい、ガチ目のミサイル着弾してるじゃないですか。グランツーリスモの AI に当てたら、トリプルアクセルは楽勝ですよ。ー m n g ドライブで、人間の脊椎と内臓が破裂する様子まで、再現されるようになる日は近い。ピンポイントで投げ出されて股間が破壊される、スローモーションエピックプレイ動画が、YouTube のバグまとめチャンネルで取り扱われるんですね。そういや、AMGGT の前後重量配分って、本音で飛ばない。47対53らしいな。こっちの乗り物は縦横比が9対1なんじゃないか トレッド幅が狭すぎるし、フレームは棒に車軸通しただけだし、あんなものを乗り物として売り出す神経が理解できない。高速道路でいつ遭遇しても70キロ台で走ってる、鈴木の軽の方がよっぽどマし。強風区間の走行ペースを集計するに、安定性能が大型トラック以下なんだろうぜ。せめてルーミーカットけよ。いいゴミ箱は、マッキントッシュ特別がつかないということですな。マッキントッシュ的。